今 こ, こにいいいらっっっっっっしゃまますすか待待待待てててててガチで怖出発だ ぞ, てだぞあ行っていきますます<笑>まあ 火, が火のともり方が尋常じゃないですよ。 で全員そこの同じ階であの飛び降り自殺をしてるその階に行くんですかはいその階にあの一応皆様だけで僕ここで待ってる行かないんかい<笑>、はい、<笑>僕の知り合いの息子の中学生の子がそこから飛び降り自殺してるんですよ、ね、はいドアが閉まりますドアが閉まります、うん、うちの妹もでもなんかね人が飛び降りるマンションを住んでたんですよね入居されてしまったので、うん、ない、うん <音楽>えやめて<笑>リアル怖いやつだよ<笑>幽霊より怖いさて今から配送した集落に はいねはい、画のーターになった画クマ注意かなこれでも私の動画見てる人は知ってると思うけど毎回出る看板だねえこれ何の入り口これ集落の入り口の目印雨急に降ってきたお地蔵様が行方不明になりました昔からあったお地蔵様で和父様のそばに一つだけあった大きなお地蔵様ですこの大きな一つのお地蔵様には昔からいわれがあって手をつけるとやけどをすると言われました手をつけると怖いお地蔵様ですどこのお地蔵様が亡くなったんですかあ ここにあったものが、ここに、ここにはもともとお地蔵様があった、えー。ここであの、首のない人形を見つけたら、その場を立ち去ってくれっていうような、ん。噂でずっとあって。え、でもなんか、この人形何。人形これだ、こん中に入ってたんですよ、人形が。もう、びっくりした。入ってるとなっ、るどの。何してんの、これ。はあはあ 何？びっくりしたもん。のこの中で自殺してる方今のところ二人いるんですよ。薬飲んで亡くなった方がこれ1年前にいるんですよ。なんでその残骸が残ってる可能性があるので。この建物は今から入るけど動画はここまでです。何何何？奥さんが強姦事件で騒がってる。強本だ。マムシ、ね。マムシがある。<笑>あとなにこれ貝？<笑>うん。あとストーブの匂いするよ。うん。ストーブの匂いする。ストーブの匂いするのさ変じゃない？ この時期で。本当だ。今日いち怖かった今の<笑>はいホテル。怖いよ床抜けそう。トイレあるよトイレ。花子さんやる？ああ結構怖い。怖い<笑>ああそうだね客室。れと会話ができる機会があって。ユレと会話ができる機会があって。うん、あじゃあそれで今から会話しもう。 しししよようと思いますすす、はい、だかかから電気を消して真っ暗ですやっててっっっっででラジオの周波数も拾ってるん会話が成りり立つきなかったけ最悪。 待待って待ってててて話話かかけてよ話しかけてよ今こやばいのは 今いますか待って待ってめっちゃ喋らんめっちゃ喋ら、うんいいじゃんね大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫落ち着い て, て今ここにいらっしゃいますかちょっと待って待って待って待って待って待って待って待ってガチで怖い、ね、ガチで怖いガチで怖 い, <笑>で怖い大丈夫だから大丈 夫, 大丈夫 いくよでもここにいますか<音声>今ここにいらっしゃいますか 怖い、もうめっちゃ喋りました、じゃん怖い、怖い、怖い、怖い、怖い。怖い、もう怖い、もう怖い。もう出る。もう怖い、もう怖い。もう出るか。うん。大丈夫うん。めっちゃ喋った。めっちゃ喋りました。怖いね。大さ